ようやく来たなお前私の命を救うのはもう遅いけど<笑>まだ助けたいって見てわからないのかこの法理に生き続ける力がもないんだ 弱すぎて鎖は外せない助けたいならこの檻から出してくれ多分生引き残れないけど家族のために距離まで私を連れてってつながれてる私をこの檻で死なせないで。 これくらい、頼むよ